Ahora se e s t a m o s en Dragon Ball Z k a k a r o t Capítulo 12 y bueno Como sabéis lo que tenemos que hacer Se supone invocar a Zenron Que a veces a b e m o s que no es Zenron pero bueno Pues vamos d i r e s t o a la misión Vale クリリンさん、ごはんさんどうした？ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに、何それで最長老さんとこへ聞きに行こうと思う。やっぱりそう。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語。それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。 最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐ、こちらにフリーザが来るかもしれません。そ、so, う、so、か。ところで、ベジータは。休息するとか言ってたよな。はい。もしかすると、眠ってるかも。よし。できるだけ気づかれないように戻ろう。ええ、ばれ、まわす。バレ、ラナベで、フリーザ。 Que se u p e n d o v e e t a p estar e n d o e a Aizu, t a a c a t e b a a d a a c h a s correo a pejita a h n o c h a i sin t o s o t c e r o g a e t i n i k i s c a r r i a a フリーゼー。 Mola el diseño mucho de Ponunga siempre h e m o s o -sus a o no. No, no, no. No, u o No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. n a no. No, no. No, no. No, no. No, no. n ああまず、サイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ー、バンダプルダー、トヘロ、ルーテロ、イタスコチファ、ポンテロ、ルピチェ そそんなクラロペがしたきカイトうん生き返ることができるのは一人だけらしいぞ俺にご飯と話をさせてくれ頼むわ分かったわしの肩に手を置いて話すがいいすまん。 A ver qué le dice ごはん、聞こえるかピッコロだピッコロさんそっちの状況は分かった。いいかよく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して。 他の連中もよみがえらせることができるはずだそうかその手があったんだそして二つ目の願いを言う生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい俺はここではるかに力を増した必ずそいつを倒してみせる その星に俺を呼ぶんだわかりましたピッコロさん頼んだぞ三つ目の願いは好きにしようでンデ地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれはいピッコロさんですねテトラプトホットピッコロフピメロパピモコソパートラテモリンペ クーリプーパスプッツメ黒目、粋、えっと、なオとを考えおっロウんだわい。 二つ目の願いは今生き返らせてもらったピッコロさんをこのなめくせにワープさせてくださいは、はいテルモバラアコロルステノニピロピッコロルマゲカタマクロルそれはたやすい二つ目の願いを叶えてやろう vale, perfecto ここがるさとせか Aquí なるほど妙に懐かどうしたくてが<音声>くにんでもくでかい木つの Imagino、eh, será Goku y Vegeta y San Juan. Imagino porque habrá el Krillin mucho, mucho no es que tenga. Frieza ha a llegar a ¿qué, pasa, ¿A noche, noche? ¿Qué, ¿Qué y, además, Dragon llegado es esto? es esto? es esto? es esto? ha a además Ball ¿qué ¿qué ¿qué y あいつらの言っていたドラッソ2つ目の願いも叶えたさあ最後の願いを言えがいい叶えたっていないじゃないかピッコロこの星に呼んでくださいって言っただけですから ど, どこかの場所に。 ここへ来て欲しかったのですかそ、そんなはぁーっ貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな許さんど愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ 三つまで叶うんですまだ一つ叶える願いがババカしゃべるなそいつを聞いて安心したぜさあこの俺を不老不死にしろフリーザーもそこまで来ているぞ三つ目最後の願いはまだかこうなったらやぶれかぶれだ てそいいつの願いを叶えてやれ悔しいがそれしか今のピンチをしのぐ方法はないわかりましたよしそれでいいんだこれでフリーザに俺を殺すことはできん今は無理でもそのうち倒せる<笑> リュウがけドラゴンボールが、あ、あ、ない死に。サイチョロが、亡くなられたのです。サイチョロに、とうとう寿命が。な、なんだとお、俺のフロ不フシどどするんだそそれは。お、お、お、お、お<ペー>、お、お<ペー>、お、お、ーお、 やってくれましたね皆さんよく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれましたギニュー特戦隊の反応がありませんねあなたたちが殺したんですかどうやったのかは知りませんがこれはちょっと意外でしたよそれにしても あと一息のところでドラゴンボールがしころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか<音声>初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。<笑> 許さん、絶対に許さんぞーもしられなーじわじわと殴り殺しにしてくれる一人たりとも逃がさんぞ覚悟しろそ、そ、そ、そんなな、な、なんてきだ勝ってるわけ ないぜ当たり前だたった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか勝てる俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞこいつらの戦闘力はどんどんと上がっているしかもチビの方はまだ底力を秘めてやがるそしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある よくそんな大ボラがふけますねスーパーサイヤ人などと<笑>大ボラなんかではない確信だ今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ変身変身って何だってんだよベジータ宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな私の場合は違いますよパワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからですな、なんだって恐れるなはったりだそこまでは変わらんそうでしょうかサイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時 王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからねベジータさんあなたのお父さんも大したことありませんでしたねチッそんなことでいいきになるなよ俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだサイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのかさあ変身ししろフリーザー 今すぐ変身して正体を見せやがれ。<笑>いいだろう。そこまで死にたいのなら、見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。<笑><笑>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 ドイツかからを見せてやろうフェフェポルクリン。もククリリリリンンたたあいつを助けるすぐ死 Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque.、Eh, cañón g a r l i c m a s h e n k o Vale. Vale. Vale. Vale, Joder vale, v a perfecto, eh, vale,、oh. no. no, esquiva, eh, vale. Como,、uh. c ó m o c ó m o c ó m o una s tan rápido, c ó m o h a s i d o tan rápido, Sassuna、sí. no remo scotch y taca tazo, scotch y aitena, tada y cariocata. A ver, no le hemos dicho nada, pero dice que le hemos hecho daño, así que bueno. Algo es algo. Mira, p i c o l o Lo siento por. Lo siento por el ereto. Ya está aquí, perfecto. Lo siento por el ereto. Ya está aquí, perfecto. Lo siento por el o r e t o ならば、俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っている悪だが、見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。そ, それだけに残念だ<笑>。元通りの一人のナメック星人になって戻って記載すれば、何 再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザとヤローの力さえしのぐというのもそうだ私はフリーザに圧倒的にやられましたが今更どうしようもないことだそれに俺はあんなやつと二度と同化する気はない<笑>私と同化して、yes, そうすればお前のその力が数倍にもなるなに？<笑>ま と………時間がない…私<音>は<楽>…早く私の、体でもあれ、ストん…ーラー。きう…まに、るまでもない、hmm?。んうん。 imagino que sí pero no me acuerdo vale ya lo tenemos en esto en...、Ah, a a naive emblema de a r m á s recibidos vale ok vale por、pues、lo acá se supone que somos más fuertes así que bueno、eh, subir el nivel nivel 1 Eh, a ver. vale、eh, a lo que íbamos、eh, lo primero quiero ver claro pero no hay forma de que yo pueda tener más vida de vida s pues bueno vamos a intentar muchas muchas y la de c i r ninguna de verdad pero... ninguna es fliparse ninguna es fliparse、hmm. si、por lo menos las medianas bueno las pequeñas voy a intentar gastarlas no por nada sino porque vale p e r f e c t o vale vamos para abajo vale p e r f e c t o pues a ver, a ver qué pasa. Hostia, dósta, b e g e t a Taskeni, con lugar. qué? も太ベジータ、今だ そういうことだったのか何してんだよ、ベジータあのナメック星人のガキんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって、かったんだ。知ってたら、ゴクモトクリナオシテモラテタサ。 ありがとう頑張ってサイヤ人の血を引いてるだけあって復活したら戦闘力がぐんとアップしやがったよしほんのわずかだけ運が向いてきやがったかないいピカロ バ, バカな あのチビも確かに死にかけていたはずだ何かくるぞピピックルさ待たせたなち誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺したやろドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがってカスで悪かったなだがこれだけは覚えておけフリーザを片付けた後まだナメック星人が生き残っていたか 俺一人でやるお前たちはたを一る、uh, uh, uh, 手の実力もわからないバカのナイパをラヤレルダー。Vale. Y a ver, vamos a intentar a hacerlo.、Bueno. Vale, vale, vale. Sí, bueno. vale. 何でかさったか。まあ ¿Vale? Eh, ¿vale? Más vale, vale, c o m á s perdido mi terreno, vale, vale, ojete, quita de vida, quita de vida, vale. ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ Maite. vale, podemos, podemos, vale, onda, escogida, a n o r a de aquí, vale, vale, vale, vale.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 Vale, p o n e、pues、m o s de sopla.、Oh. Vale, vale, hay que ir por él con él. Por mucho q、no、me suena, que luego no puro con él realmente. Lo malo también es que hemos jugado poco con él. ¿Qué Por lo menos bastante bien. Vale. Vale, bueno, me está quitando vida, pero... No, no, no. Vale, me la cabeza. A ver. Claro, tampoco miremos cuánta vida i n tiene. n u 154 mil. Vale, seguimos. Vale, donde estoy.、Eh, no. Vale,、eh, no. Vale, esto. Para、vale, que por lo menos no nos no haga n mucho daño, vale. Esquiva, esquiva, esquiva, s a Vale, eh, vale, eh, cuidao. vale, vale, vale, creo que lo ponemos y usar la otra h i t a de vida, c r e vale, vale, cuidado. Uh, buena, buena, buena. bueno bueno bueno bueno bueno s i m vale pero no ha sido la que más ha sido como、eh, vale la otra ya e s t a m o s vale pero、sí、esto no lo vamos a ver golpe del estello r del demonio claro como e d a antes los demones no sé yo vale, vale. バカ。うん、buenísimo。え、な、きっかけた。きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、け、きっかけ、きっきっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、きっかけ、き Vale, vale. Vale. Sé que estoy usando mucho ese ataque, pero bueno.、Eh, vale, lo tomé en los...、Eh, vale, creo que puedo. vale, a r u í le d o q u e p u e d o Vale, v a m o s aquí a r r b a Y ya estaría. Vale, a ver, bastante bien. Bastante fácil, la verdad. Si una S t u v i e r a e l nivel, nivel 30, imagino. Hostia.、No, no sí, sí. Adiós, chicos. <risa efe> ¿Qué es lo que se ha hecho? だが想像以上にできるんでな実力俺もだ本気でやろう<笑>どうやら勘違いしているようだが今見せたのが本気だと思ったのか何貴様は今のこの俺が変身したものだ貴様にも与えてやるぞ変身だとよし先に絶望感を与えておいてやろうこのフリーザは。 変身をするかの変身を、あと二回も俺は残をするような変見せるかのうな変身ま見せるかのうな変身まかのうな変身まで見せる <tose> のような変身まで見せるかのような変身までのようなでるのような変身にで見せるかのような変まで見るかのようなの見せようなせよなで ¿Cómo para qué? u、eh... feo! Pues, me Sabía que había una que era la más fea de todas, lo sabía. ¿no? Monstruo,、eh, un monstruo, un monstruo.、Mm, vale, estamos aquí en la batalla contra la Flizer. Que pase, vale Vale Golpe Honda、eh, de q u i í r e disparo de v á l i o Vale, vale. vale.、Eh, No, medio Vale, por、vale, supuesto Tenemos aquí para atacar、eh, Vale, si me puede acercar Si puede acercarme bastante la plática de verdad que e s e v y muy bien esto Vale, creo que es una forma de e s t i v a r ¿Cuál e creo que es esquivando con todo antes de cada e ataque pues, una, vez, una vez hace el ataque lo veis una vez hace el ataque te v revienta Vale, vale, vale, vale Vale, pues e、eh, r e s a Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva Eh, Vale, eh, no tengo apoyo Ahí t e d e s t a d u o vale Pula,、uh, continuación me lo tengo、eh, Vale, por el p o g r a o a de explosiva Vale, creo que ya tengo más enco, vale Pero es que, a ver, la ayuda suya No es que esté mal. ¿eh? Pero no es la ayuda que e s p e r o Vale, he、vale, fallado el miedo, creo.、Eh, vale. Vamos、vale, a quitar el disparo rápido. Vale. Golpe.、Vale, vale, vale. vale. vale. Uh. Vale, ya h o r a Pon d a aquí. Vale. Eh. Vale. Eh, a ver si lo hago. No mejoras. No mejoras que me ha matado. Vale. vale. Vale, vale, una explosiva, otra onda explosiva, otra onda explosiva, otra onda explosiva, a ver. No se dan los que lleva, vale, vale, vale, vale, Un vale, vale. Eh, a ver, p i y por otro, vale, o b j e t o s vale, eh. eh, no tenemos, Vale vale. Vale, Vale, Combo Z. Vale. vale, ahora yo creo que con esto. Con esto ya está. No está el A, pero poco le puede quedar. Yo creo que el Combo Z se usa para esto. Mira, lo voy a hacer. Con una. Golpe de estirador. Demonio, y ya estaría. Vale, pues eso, justo. La combo se te hace el m o d i o d í a Hay que esperar siempre a usarle al final. Que suele ser cuando se te r e b r o q u e a prácticamente. c a d a s a p o Tiene una c a d a s a p o ahí. í o r e t a Sayajinga! los i ¡Sino ipo temae de fkatstatokini! ¡Tuyosagamaskusasatokono o hangoro sinisunda! r ¡Mizkara sinica que temukocao nai! ¡Kisamagayarunda! 一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことはこいくら大嫌いなお前だってそんなことをもうすぐ悟空も蘇えることカカロットはカ球戦センスだあれよしこの姿のままでもあなたたち全員を始末するのは殺す前に死よりも恐ろしい究極のんこかも 今のうちなら間に合う。わうわああああ。ふう。それで、ご、ごん。あ。ごまん、中島なら。な、なに。こ、この俺は。なおせんだと。お前も。僕の仲間をたくさん殺した。<タッ> そ, そんな奴は直せない な, なんだと<笑>僕はあの人を助けてくる<笑>大丈夫ですか<笑>すまない助かったクリリンさんどうしてベジータを サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろだからあいつわざと半殺しの目にそそうだったんですかでんで気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだでも直してやってくれ今の俺にはフリーザは倒せん Es la última transformación. ¿no? Venga, Dende, cúralo. Bien, bien hecho, así, te... así hay que hacerlo, Dende. Mota, mota, siagate. Grisa de Monandemo, c i a g a r e A ver, tampoco te sube tanto la fuerza. Pero bueno, super saiyajin n a t a n d a Su nata, un nieto. A ver, a ver s é c ó m o es, pero a ver cómo lo han hecho a l l í Mejor.、No, mola, mola. あれがフリーザの正体小さくなってさっぱりしちまって迫力が外見だけで実力を判断するなといういい見本だ今までのほとがずっと可愛かったぜ苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったなお前たちを助けられそうもない。 あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできないさて始めようか、みなさん。 Dos as y 2 gs, bueno, no está mal. Eh, a ver. Tengo un p a c o de la historia. Tengo un r a s t r a d o n m e j o r a r o Super proteína. Super s u proteína e p r de poder. p e l u c h a de s a n d r o n Ok. Eh. Vale, pasa la cinemática y lo dejamos por aquí. No te a de de ¿Qué es que la frisa no se lo haga. m e j u r a s que hay que atacar vale no vale nos dejan para guardar vale vale vale vamos ahora sí que espero que me deje conseguir alguna v i t a bebida porque si no lo ve si no lo veo complicado pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya g u s t a d o y nos vemos en el próximo vídeo orir esto adiós